するしないそれでは今回の匠ご覧ください。 三曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。親が続きまして一本場ドラバ数ワン太郎さん、はい。今回の手は端っこが集っ、ね。今の位置ですけど、まあ、積もってから考えましょう。はい。太郎さん、一度確認したいんですけど、はい、あのー、親と子で点数が違う中で。はい、親への意識って、どれくらい、あのー、持ってます。まあ、親、やっぱ、親番って、得なんですよね。 やればやるだけ得だと思ってるんで、親番はがむしゃらに維持します。じゃあ今回もこの手形は、はい、がむしらに頑張るもちろんです。まああのトップ目っていう要素が、ね、あのちょっとリスクを負わない選択よりにはなるんですけど、はい、読めてもらてますまあの、ね、そうですねこれが難波のこの曲だったら、ちょっとこれお休みモードなんですけど、あーはい今、トンバと難波の違いっていうのは、残り曲数ですね。<笑>残り曲数による展望の変動する可能性が。 残 り, 数残り、ね、ラスト前でこれだったら結構トップ取れそうじゃないですか。で、本番のこの状態だと、まだね、どれほどトップが取れるかわからないんですよ。だから、そういう意味で、まだちょっと上がりに積極的にいきたいですね。はい、ってなったら、はい、この手の上がるルート選択、ね、そうですね。まあ そそうこれ今実はねちゃんた系とか123とか見てたんですけど<笑>これ来た瞬間に、はいね、もうこの手は123はないんですよ。123123123、はい、123 123で失敗、うん、あると、まあ、5を切んなきゃ123にならないんですよ ね, すねまあンとにするか、うんうん、だったらそこまで意外とい、ね、つも限定の123を追う必要はないんでしかもドラ表示や3は23ワンそれでこれはし ま, しまあ。 本一見るなら、うん、泣くなら本一かいつけ、はいうんうん、で、一、まあ、はもはここで見切っていいと思います。これは、これは、はい、こ, れはこれこそ今まで自敗、はい、を切り続けてきましたけど、はい、<笑>そうだ、今まで本当ね、はい、役杯から切って。これこそ自敗切っちゃってダメな手で、もうこれ、何をあったらめちゃめちゃ嬉しくないですか、何ですら。もちろん、ダブとなんで飾ったら涙出ちゃうぐらい嬉しいんですけど、何<笑><あー><笑>ですら嬉しいんですよ、はいうんうん。なるほど、ここまでとまた違った、はい、本当に。 スタートから、ね、思考が変わる一曲になりそうですね。ってことは E1 からどうですかこれは E1 からいきますね。ああ、はい、なるほど。仕掛けって今の時点ではまだない。そうですね。どうですか、まあ、まだ仕掛け、リャンゾウだけ微妙ですけど、リャンゾウもまだ仕掛けなくていいと思います。今目の前で出 て, 出てもまだ泣かな い,、はい。そうですね。なくてもあるんですけど、やっぱりターを。 こここで、れ、例えば、レアンドとかスソーが小さいから、ここでもう方針を限定しちゃうんですよ、はい。それが嫌で、そうそうねはい、例えば泣いて、ローピン切ったら、もうピン止まり全部あれですし、仮に泣いて、まあまあ、ローピンとか切っちゃうと思うんですけど、<笑>他に ね, もうね。このあと、ルーピンとか引いたら、やっぱまた方針、うんあの、なんとか切っていくような手配進行になるはずなんですけど、はい、ちょっとげんまだ決めすぎちゃおうかなっていう感じですね。 まあ、もう数字をしたらなかなざるを得ない、限定、うん、的な道でもそこにかけるしかないような状況になるかもしれないですけど、まだいろんな可能性を、ねうん、ここで決めてしまうのは、うんはい、よくないかな。はい、今、パワー1持ってきましたけど、ここでね、1つまた分岐ですね。ここでパワー1か何の2択になってるんですけど、はい、今、現状この2択なんですね、はいで。ここで、そうですね、上茶さんがちょっと気になってるんですよ。上さんのパーソギリが、ああ 自敗がちょっと重くなる傾向になるのであれば、なる切りたいんですよね。はい、でそうでないのであれば、まだ僕はパワー切りたいんですよね。ほー。で、ちょっと、ちょっと、ましい。ねはい、自敗の出方がどうかう、ね、ってことですね。ただ僕最、最終的にこのルートで、はい、これ、とりあえず嫌がらせるように泣いて、<笑>嫌がらせっていうの変ですけど、はい泣、泣いて、嫌がせじゃないんですよ、それ。はい、あれももあの相手にリスクを感じさせて、ね、手を曲げさせる効果とかの泣きもするかもしれないんで。 その時に何とか重なってると、それがめちゃめちゃやりやすいんですよ。<笑>あのゆとり的な意味でも。<笑>なるほど。じゃ あ, じゃあ何の重なりをに、ま、重きを置いて、ワ、うん、ンチワ ン, ンあたりはつむぎるんだ。ちょっと泣いちゃおうかなと。おすごいな。思考の中にはその相手に与える圧までも。圧というかやっぱりね結構ねな泣いてリスク。 泣くことによって相手が感じるリスクが高くなるんですよね。うんうん、でリスク目に見えた勝負が増えますからね。リスクをはねのけないられない手の人はやっぱり、うん、<笑><笑><笑>やっぱりあのちょっと今悩みながら話してるんですけど<笑>伝わります可愛<笑>らしいですね<笑>やっぱりなんですか手を素直に進められなかったりするんですね、うんうん、その効果を狙って。 戦 術, 的 戦, 術的に<笑>戦術的にこの2巡目のリアンスをカンチャンで仕掛けました、うん、そ し, て、まあ、したらやはり、はい、<笑>まあちゃんとかまあ基本はまあ本一なんで、うん、基本は本一なんで、はいまあ、あのなんていうか赤星を切ること赤星を、まあ、ピンズの3種類から切るんですけど、うんうん、まあ一応3ピンしたら残すかなみたいなちゃんたの目が残りますか、はい、そしたら トンタボトンをくみたいな見て残すかな、うん、みたいな感じですごい今選んだ役、何か重ねれば高いですもんねはい、はい、さあ、官僚層から動きましたこの仕掛けが周りの三人にはどう映っているかあとはね、神社がどこでこう…しもさん、厚かましいですね<笑>厚かましいこの仕掛けに青ってくるなんでね<笑> 親, 親の太郎さんに対して、はい、あ本神様やる気ありま す,、ね、<笑>んすごいですよ。ソース嫌いなのかなってあの人も 色, で色違う色をやろうとしますねあそういうことだう。だから僕の色を先に、はい、どんどんど切っていくみたいな。じゃあピンズかマンズか。でれ、はい、まあこれいらないですね。はい、イワンも切っています。 まだちょっとわかんないですね、神んの色は。大体枚数で自分の持ってる枚数の少ない色って思っちゃうんですけど、思うこと多いんですけど。可能性的にはピンズなのかな、ね、ってことですね。いや、でも本当、親の仕掛けに対して、役配のずだったり、渦を打ってくるってことは、攻めの姿勢ってことですもんね。まあでも普通ですけどね。あ の, まあ、ううあの人によっては、神茶 で,、ね、で仕掛けると、 あのその本質、色の絞るみたいな人もいるんですけど、はい、僕はそれが正しいとは思ってなくて、うん、っていうか自分の上がりを潰してそれやる価値を本当に精査しているのか、なんとなく泣かしていけないと思って切らないのかっていうのは、ちょっと疑問に思うところがあって、うん、本当にそ自分にとっての損か得かを考えるべきなのになんと切っちゃだめみたいな意識でとどめてる人って意外と多いしあ。この方がいいんじゃないかなって思いながら、はい、本当にいいのか悪いのかは。 そう、ね、ちゃんと精査されてないケースが、ね、ある気がするんですよね。でも、ツこはちゃんと考えなきゃいけないんで、ツモコ悪いですね。<笑>でも、ツモギり3品が出たときって仕掛けるんですかいや、ちょっとね、3品は仕掛けないです。あ、3品は泣かない、まあ。ちょっと仕掛けちゃうと、うん、この手のお角が知れちゃうっていうか、相手がリスクを感じなくなっちゃうんですよね。あー、印象が。はい こ れ, ね,、はい、これもね、ちょっと上がりたいんですよ。天杯維持したいんですよ。<笑><笑>あれ急になんかすごい<笑>あの。これも2分で切りたいんですけど、どどなん も, も, うもう何としても上がりたいんで、ダブトン、何たるか赤とか、ね、吐、は、く、いはいうんうんね、赤とか、ね、3つかとかね、その辺でもいいから上がりたいし、ってことで何切りだ最悪テンも取りたいんで、そうです、ね最後ね、こ, こでちょっと残りね。 123枚しかそぼれない中でここ3枚切っていったらひとまにやないかなみたいな一つまたこれは現実的な判断ですね何切りのあたりからねえ速度感と手配バランスを見て、はい、で,、ね、でこれ上茶さんのピンズが、はい、意外と速い今すぐドラでしたね意外と速い可能性絶対じゃないですけど、はい、可能性が高まったんですよ、はい、トンクで結構、なんていうか、 なんていうの基準高まってるんですけど、ドラッツもいってじゃないですか、これ、うんま、ピンズだとは思うんですけどあの、マンズがないってことだと思うんですよね。あ, のあ、はいそうか、他のマンズあったら、他のマンズが打つこと多そうですよね。はい、だから今、ちょっと悩んでて、パーピンって、ポンされる可能性が、はいま、ちょっとあ り, ありそうなんですよね。うんうんうんうん、で、ポンされて、2ピン打つので、当たっちゃうのが、どんぐらいあるのかな。 リャンピンから切っておけば、多分ほぼ保温されないんですけど今ね、バニ一1枚切られていて、はい、あのリャンピンに声はかかりませんでしたしね、はい、なるほど、リャンピンとパーピンの切る順番、それが最悪当たりになるケースまで考えて、今、手が止まったわけですね、そうですねだから、まあ、パーピン切るの普通なんですけど、あと、リャンピン切る方うが多分し、たぶん手合い、過密さに進行されないという意味では。 いいと思うんですけど、うん、あの3匹まだ欲しいわけですよ<笑>そうね。言ってましたもんねそですよ、テンパイ取りたいんだよって、ね、自、は、分、い、だけど、パーティン・ポンさんのリクあっても、そんな高くないんで、うん、ま, まだ行ってきますかと、うん。おお、でも本当にポンが入った、太郎さんの読みの候補の中の一つが今、採用されましたね、はい。これ結構やばいで す,、ねでですねはい。だけど、たぶンピンはまだ大丈夫なんですよ。 それはどこで泣いてなかったんで、近、う、く、ん、にいると。でま あ, あれま、まあちょっとね、良すぎて、うん、なんていうの、泣きたくなかったみたいなね、うんうんうんうん、くっつきで泣きたくなかったとかね、まあ、あるんですけど、このヤンピ鏡を残しすぎちゃうと、まあ、今当たる可能性 も, しれないもう十分あるんですよ<笑>、はい、あるんだけど、今残しすぎちゃうと、もう、店じまいなんですよ。<笑>僕はここで店じまいするのやってない。僕<笑>はやってないやってないというか、得だと思わない。うん じゃあ、切るってことだ。もちろん当たるリスクはあるけど、けどここで切るべきだ。ああ、これで残すのも、急いで切るべき。急<笑>いで切るべき、うん。切りましょう。るはい、なるほど、はい。あっちもね、勇、あ、敢、のー、に来ますけど、こっちも勇敢にね、うん。いや、ここで抑えちゃうのが僕はダメだと思う、ねはい、ああ、この一打ですね。危険な範囲を全部切らなきゃいいってことじゃなくて、危険な範囲も、将来のリスクだったり、将来の自分の、なんていうの 邪魔になる、まあ、リスクを負わざるを得なくなっちゃうんですから残す手配いがそんな時に、はい、それを前倒しとく意識ってやっぱ大事だと思うんですよね、うん、でも会社の基準めちゃめちゃ高いですね<笑>トンハク・ペやっぱりほらペが一番最高でしょほんとですね、まあ、大体みんな地外で後にしてくるんですよほんとだで張ってるかどうかはまだ分かりませ ん, ん け, けれど初はあこちらねペね 合<笑> っ, しし、はい、ってるかどうかはならないけど、まあ、おそらくもうあの孤立の字はないんですよねあそこには、うんうんうん、もう、あのー、初1枚中枚の、ね、白1枚 で, それが大事なんですよ、ね、切られてますけどはい。多分ね 初, があの初を持ってる可能性しか残ってないんですけど自配で役に あ, のあっ今シャワーが出てきたへえたぶんかということはこれ明らかになったのが、はい、僕はもう字持ってないと思ってたんですけど、うんうん ね、あの、僕に対して受けたんですよ、トップさんが。で、要はあのシャアが1枚切りなんで、僕に対してペイのが、本、う、日、ん、そその ポ, イントポシカキに、ペイのが危ないと思ったから、うん、シャアを受けたんですよね、統一アドレスの可能性もちょっとあるんですけど、お、ま、そらく受けたペイ、うん、の先入りで、うん、ということはペイを先切りできるぐらいの手なんですよ、うん、これ、たぶんこれね、<笑>あれこそ、テンパイの可能性がかなり高いって言ったんですね。 ですかもしくは、はい、鎮圧の余剰範のないっていうかあのブックブックの鎮圧みたいなのかまあだ か, らだからめちゃくちゃ基準が上がりましたあのシャワーはどっちにしろ天牌の可能性も高まったしあの先切りして安排気味に残した牌を切 ら, 切らざるを得ないぐらいの手ってことなんでこれやばいじゃないですかどうしますかまあやばいですけどだか ら, から何もできないんですけど積もられたもう<笑>じゃあ何したら積もられないのって話になっちゃうんで途中で受けもありますあ、ここで なんちゃらのリーチが入った、はい、ここは、はい、大体諦めようっていう気持ちがあります<笑>声が少し小さくなりました<笑>今諦めようっていうのは自分の上がりや可能性はかなりきつくなったなと、はい、じゃあ連チャン目指すぐらいですかまあただ転ンする可能性あとここでねこの人が何あ統一落としだった統一落としはどうなんですか統一落としの可能性もあると思ってたことはあのパワーアップしたんですよあれで やばい<笑>、ただ戦闘力上がっただけじゃないですか<笑>。そう。これだってさ<笑>、本一の人が、はい。ねえ、シャワシャワはね、パワーアップですよ。本からチンですよね。はい、まあ、本からチンか、そう、そういう系ですよ。<笑>ね あとはリーチに対してどこまでやってくるかってことですね、この後、うんまあただ、取り除いて、リーチなんで、あの、パワーアップはしたんだけど、うん、これがテンパイ、あのどこ、今引いた1枚っていうのはう、逆にテンパイかどうかは、トランスワをかけなくておーおー、微妙かもしれないですね。こんさっきに来たスワン持ってきちゃったよみたいな状況かもしれないし、テンパイかもしれないけど、うん、あの X、要は、テンパイする可能性の方がやっぱり低いんで、はいはい、次に何か押されたらあれですけど、 あの1敗で転売する可能性は低いので転売ってない可能性は高いだろうと池、うん、太郎さんどうしましょう、はい、でパワーアップの種が初だった可能性がちょっとあるんですよねはい、まあんまないんですけどペイ先入りしてるんで、うん、あんまないですけどちょっとだけ初だった可能性があ る, あるんで、はい、どうしようかな次あのー、一応やめときますここは初からは打たない、はい、ってなるとあの こ, こ, ここであの転売する可能性は転売ってないとは思いそうなんですけど、うん、転ばってた場合これ当たって いるの可能性がちょっとあるわけですね。ね本日発でも、はい、あの、ね、ファーアップのネタが発だったり、元々発がとその前に飛びつてたりとか可能性があるんで、うん、で次に あ, あの人がて受け受けた配を切ってきたら、そうそう切ってやろうかなみたいなね。<笑>タイミングを見ながら。はい、でまあここはまだ、うん。泣かせてあげない。ね、泣かせていけない。泣かせるのもちろん泣かせたいんですけど。うん 当たりだったら嫌だっていう感じですね。で, すねでも、ああいう仕掛けが入ってる中で、しっかりこっちにリーチ来ましたからね。ああ、追いかけリーチが入った。二間リーチ。トいメこれは絶望的ですね。<笑>あら、ってなりますと、太郎さん、はい、今、急走ね、つもぎりでしたけど、神、はい、ちゃん。どうしましょうか。ちょっと、あの通常、まちょっと言うか。 これ一発消しは あ, の、はい、あ, のあれできるんですけど、もうこれしないです。ああ、一発消しも考えたんですね、はい。まあちょっと、なんでしないんですかばかばかしいからですよ、自分が打ったら<笑>の。残りが狭くなってね。はい、たった一瞬のあ の, あの人の、はい、一発で上がる可能性のためだけに、自分が、ね、<笑>後に詰まってほじする可能性を負うのは、ね、あとほぼ嫌、ね、なんで。うん まテンパイは絶望です的ですけどここでもまだ僕は上がる可能性もテンパする可能性も諦めてはないですまだ持ってるはい希望は希望は持ってるただまあ大体無理だろうなと思って、ね、何パーセントぐらいの話ですか希望 0.1 パーセントでもまだ希望の光は消えてないんだ、はいはい、でもこのスーピン で,、うん、でこのべタたり俺手順としては気づけるんですよねが、はいはい、まあドポさんが将来、はい 将来、チーソーが当たる可能性がゼロではないんで、うんうん、ただ、ほぼ当たらないんで、ここはテンパイ復活の可能性を考えて、9層を切るんですよ、ね。<笑>なるほど。一度こう、できたメンツのところ、触るんですけど、切り方としては、二度と出会えないチーソーよりも、ま, あ、また出会えるかもしれない、出会いにくいチーソーよりは<笑>なるほど、ここも僕はもう譲れないとこで、<笑>あそうなんですね、ここでチーソー切る人は<笑>、はい、もう諦めちゃったの。もうそうで、完全撤退のチーソーです。る可能性は<笑> まあ、0.1% しかないかもしれないけど、もう諦めちゃったんだ。はぁってなっちゃうわけですよ。おぉ。なんで太郎さんは打球層。はい、これは、そう、球層ですね。なるほど。えー、もう、なんかもう完全に3人にお任せしてしまうのかと思ったら、まあ、もう大体ダメですよ。そんなのは分かってるんですよ。ああ、ドラを掴んだ、トイメン。下茶屋の宝珠。うわ、めちゃくちゃ高い。 1単屋をピンフ3色ドラドラなんとここでハネマンが決まりました1万20001本場1万2300さあ大きな横移動となりましたがこの曲は皆さんどんな手だったんでしょうか開けてくださいいや太郎さんのおっしゃってた通りグレードアップ感しかなかったですねカミチャこれ あ、取らずの車、統一が変わったわけじゃなくてあ、取らずなんだかっこいいそして、向こうも赤空のパブロワいや、今回ちょっとドキドキの手ばっかりじゃないですか、一番くしちゃくしちゃですけど、まだ 1% 諦めてなかったですもんね。 いやもう諦めてはもうだめだなと思ったけど諦めることだけはして な, い<笑>ないよってこと大事です、はい、これもマージャンの中で大事な意識のねおもしかったですからすいや太郎さん面白い曲になりました今回もそうですねこっちばっかり見せたらね二人に攻め込まれてもうアホああ終わったなっていう感じでしたけどね<笑>いやでもこれだけの手が入ってたらねき、はい、ますよねでも2件リーチはちょっとありがたかったですねあ折ありがたかった、はい、それはあの積もらえるの嫌なんですよ、はい、でもうむしろ3件になってきたら<笑>はい 打ち合いが。六十六、六十七パーセント、まあ、ちょっと、その、どんな点もあるんで、単純じゃないんですけど。報<笑>、まあ、事で終わるわけですよ。よわ割越えぐらいで、報酬化だと、はい。そうです。ってなると、自分が払う点数はゼロですもん、ね。もそう、これがベストなんで、はい、あの、自分が。失点しない可能性が上がってくれるわけです。じゃあ、いい展開だったってことですね。この手のバランスで、はい。そうですね。すまあ、積もられるの嫌なんで、めっちゃ。 聞きました<笑>だからし、リーチがったらもう一人リーチ入ってくれたら、<笑>うん、もう一人いったら、よし<笑>で、その中で積もられたら、<笑>ああって思っちゃうんですよね。大成星太郎さん見て、そんな感じの俺たちも見ればいいですね。はい、あ追いかけられた太郎さん、じゃあ勝手にやり合いと思って積もられた。はい、まあ横決着の可能性が、失点の可能性が上がってるわけだから、リーチリーチはめちゃめちゃ大歓迎なんですよ。<笑>一人だっって降りらられちゃったら ああ上がった時は、もう絶対指定するわけじゃないですか、かみんな落ちちゃったら、一、ね、つも展望出さずに終わりましたから、リークしてもテンポ取られる相当、ね、嫌ってるぞ、<笑>払うのに<笑><笑>でもそれぐらい意識高いですね、はい、失うことへのやっぱどういかにポイント、ね、稼ぐかっていうゲームなんで、うん、自分、まあそれ、だからという別に他のリーチできないですけど、<笑>まあ嬉しいって気持ちではね<笑>、はい、そういう気持ちになりますよ、ね、曲のね、消化の仕方としては、嬉しいパターンとなりましたね。はい はい。今回もありがとうございました。次回もお楽しみに。